こんにちは、レディーバードですレディーバードでーす霊能者のヒロですもちこですもちこ先生とはもちもち性から来た心を楽にする方法を地球人に教えに来た宇宙人ちょっと空気に読めないところもある今日も前回の続き喧嘩をしない方法を人形劇を使ってお伝えしたいと思います ひとく、スタンパイきりんちゃん、なんでそんなに綺麗なのえだって私がライオンくんのために一生懸命作った手料理をライオンくんがまずいって言ったからようーん、怒りましたいやい や, いや<笑>ライオンくんはい美味しくないって、まずいって言ったのいえ、そんなことは言ってません 正直に感想言ってねと言われたから味が自分には薄いって正直に言っただけなんですよえそうなのうん、何か誤解が生じているようですキリンちゃんはいライオンくんにはい美味しくないって意味言ってなんで聞かなかったのあえそれははいライオンくんはいなんで 正直に感想を言ったよ味が薄いって正直に言ったけどでも美味しかったよって伝えなかったのああそれはあー言ってねえや<笑>最初から自分の気持ちを言ってれば誤解はなかったよねそうねそうだなつまりキリンちゃんははいライオンくんのために一生懸命作った気持ちを分かってもらえばよかったんだよね そうね私がどれほどライオンくんのことを思って作ったかっていうところさえ分かってくれれば私はそれでよかったかなライオンくんもその気持ちは嬉しかったよねうんとっても嬉しい俺のために手料理を振る舞ってくれるなんて最高に嬉しいですよやっぱり、うん、でもその気持ちをお互い言ってたら、はい、キリンちゃんは怒らなかったよねそうねあ確かに言われてみれば。 キリンちゃんもはい美味しくないって言ったって勝手に決めたよねああ確かに美味しくないとは言われてなかったわねうん誤解だったねそうねはいだからお互いに分かんなかったらどういう意味って聞いたら喧嘩は少なくなると思うんですがいかがでしょうかああ確かにその通りだねそうね私もどういういいい意味って聞いて聞いれば ライオンくんから美味しいって言葉が聞けたかもしれないわ。ごめんねキリンちゃん。ううん、私の方こそ切れたりしてごめんね。分かっててもできないのが相手に理由を聞く。でもどうしてできないのかな。それについて次回はお送りしたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。